前半では、語り場の設立の経緯や、経済的に困難な家庭を支えるきっかけプログラムについて伺ってきました。後半では、さらに詳しく事業について伺っていきたいと思います。また、番組の後半では、富永さんご自身がなぜこの仕事を始めたのかについても、じっくりとお話を聞きたいと思います。富永さん、改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 では早速お話を伺っていきたいんですけども、前半でもお話しいただきました経済的に困難な家庭の支援について、子供だけの支援ではなくて保護者に対しても活動されていると伺いました。この辺詳しくお話しいただけますでしょうか。はい、承知しました。 きっかけプログラムでは、子供にとってあのファーストプレイスである家庭が子供の安心を醸成したりですとか、保持できる環境である必要性というものを考えています。そこでですね、月に1回30分間、保護者にもペアレントメンターと呼ばれる専属のメンターをつけてですね、伴走者ですね、心を許して話せる人ですとか、相談できるような人の存在を保護者の方にも提供しています。でこれによってですね、 あの、前回もお話をさせていただいた社会関係資本っていうものの補填 を, を目指しているようなプログラムにしています。いやその背景も説明をさせていただきます。 きっかけプログラムはですね、この前もお話をさせていただいたように、お子さんの生活環境がハンデとなって、何か学びですとか、機会の格差っていうものが広がってしまうということを、あのできるだけこう、軽減したいっていうことを考えながら、あの取り組み始めたプログラムです。ですので、初めはお子さんに向けたプログラムでありました。ただ、あのパソコンと Wi-Fi、私たちがあの提供して、これによっていろんな機会がつながるっていうふうに思ってはいるんですけれども、この パソコンと w i f i を初めて触るお子さんたちにとって、ただ渡すだけでは、やっぱりあんまり効果がなかったんですよね。で、その壁となったものが3つほどありまして、まず端末があるということです。で、次にですね、パソコンの使い方を支援してくれる大人が近くにいること。そして最後に 安全にパソコンを使ったりですとか、この画面の外には行けない私たちのような伴走者に毎週会ってくれるっていう、そこのモチベーションを維持するためには、やはり大人の方の伴走があの必要であったということでした。一つ目はですね、私たちのこのきっかけプログラムによって、えー、担保できたとしてもですね、お子さん自身に近い大人の方がサポートするっていう必要性は本当に痛感していて、特に小さいお子さんほど、 あのー、やっぱり使い方が分からなければ、もう嫌だってなってしまう。うそんな状態で、えー、だからこそ、お子さんのそばにいる保護者の方々と力を合わせて、お子さんのサポートができるようにっていうことで、保護者の方々と接点を持とうと思ったのが始まりです。ただですね、当時2年、2 0二十年でそのコロナ禍、 と, いうところで当時のこう経済的困窮世帯の状況っていうのは正直想像以上に過酷でした一緒にお子さん見守りましょうみたいな気持ちで私たちはいたわけなんですけれども巻き込むっていうのにはやっぱり難しい状況がありまして今でも鮮明に覚えてるんですけれどもあの急にお仕事がなくなってしまったっていうようなシングルマザーのお母さんはそもそも見えない不安の中で。 えー、不安に肩を落としてなんか力なくどうなっちゃうんでしょうねって笑ってらっしゃいましたしあとはご自身がこう精神疾患を抱えながらあのお子さんを守ってるっていうような生活保護世帯の。 お家庭ですと面談してこうペアレントメンターとしてお会いするわけなんですけれどもその中で学校がなくなってしまった子供と2人でずっと一緒にいるのが本当に苦痛なんですよでもそれって親としてありえないですよね私親として失格なんでしょうかみたいなすごくこう あの苦しさと同時に自分自身への情けなさみたいなところですよねご本人はそういうふうに感じていらっしゃってそういったことを涙ながらにもお話しされていたりもしたんですそんな方たちを目の前にしてお子さんにとってのお父さんやお母さんが一番の応援団長伴走者でいるっていうことはもちろん大事なんですけれどもその状態をちょっと時間をかけて作るためにもやっぱり保護者の方自身の。 心の余白みたいなものを作ることがやはり大事だというふうに考えてですね、月に1回30分という、本当に短い時間の中ではあるんですけれども、保護者面談というものを続けていくことにしたというのが、としてありますでペアレント面談は、前回もお話をさせていただいたように、40、50代の方を中心にしている子育て経験者があの何人かおりましてですね、専門家ではないんですけれども、子育てに奮闘してきたっていう。 いろんなあの発達特性を抱えたお子さんのママだったりだとかいろんなこう悩みを抱えながらもお子さんに向き合ってきたっていうところを共通項にして保護者のサポートをしています。語り場としては斜めの関係というものをすごく大事にしてきたんですが例えば高校生にとっての先生とか友達っていう縦とか横の存在ではなくてちょっとこう一歩先の未来を歩んでいるような先輩というか。 そういった形でで、えー、斜めのの関係を大事にしてるんですが、このペアレントメンターという存在もそんなフラットな存在でありたいなというふうに思って日々向き合っています。ここまで背景みたいなところをお伝えさせていただいたんですけれども実はですねお子さんの自己肯定感っていうものに最も影響を与えるのが良好な親子関係であるっていう先行研究もですね あ, のありましてそういった研究を参考にさせていただいています。 でそんなあの今お話をした研究の中でも、良好な親子関係を作るために、あの保護者自身の、えー、と心の安定が重要であるっていうデータも出ていたりするんですね。この山野先生という方 の, あの子どもの貧困調査というものを参考にしているというものなんですが、この左に行くにつれて、この子どもの自己肯定感っていうものに大きく寄与しているというような形で、じゃこの親子関係っていうものをうどうやって良好にしていくといいかっていうのを。 私たちとしては考えているような形になっています。実際に私たち大人としても、やっぱりすごくこう、いい仕事をしたときに、例えば、ね、聞いていい仕事をしたのみたいな話をしたときにですね、誰かが、あの、すごいねって満面の笑みであの答えてくれたらすごい嬉しいじゃないですか。でも、やっぱり見向きもしてくれなかったりとかあの、適当にあしらわれてしまったりしたら苦しいと思っていて、その誰かっていう存在が、子どもたちにとっては保護者しかいないことが多いと思っています。 多くは本人のせいでは私はないと思っていて、今日大人側の周りの環境のせいだというふうには思うんですけれども、保護者の方がお子さんにますぐ向き合えないことがあると、でそれに対して、えー、お互いに子どもも親も、その誤解、本当は向き合いたいんだけど、向き合えないというところがないかお、お互いに分かり合えないままあの生活していく親子って、やはり多いと思うんですよね、困窮世帯なのか、そうでないのかは関係なく、あの親子としてあるあるだとは思っています。 でそんな状態の中で、特に本当に狭い、まあ、孤立、孤独っていうことを抱えながら、もういっぱいいっぱいで、お子さんにもなかなか向き合えないご家庭がある中でですね、メンターのやり取りを通して、例えば子どもに目を向けられるだけの心の余白、この人に喋って、そこでちょっとすっきりしたから、その分は子どもに言葉をあげられるとか、なんかそういった余白とか見えてない部分の成長っていうものに目が向くようなことがあったら、やはりご家庭としても変わっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。 なんかそんな思いからですね。あの保護者の社会関係資本を補填していくっていうことが、お子さんにとっての心の資本という将来の前向きさとか、自己肯定感みたいなものを増やしていくような、あの重要なアプローチだというふうに考えて、私たちとしては保護者の支援をしております。以上です。ありがとうございます。あの、前半にメンターのお話を質問させていただいて、より具体的にですね。で、特にあのお母さんの、やっぱりその声というのに、すごいこう。 あの、胸が締め付けられるような思いをいたしました。また前半に富永さんが子供もその自己肯定感があの低い子供がですね、どうして僕は生きてるんだろうみたいなお話しされたという言葉と、うん、多分お母さんのその家にいるお母さんのその雰囲気だったりとか、もしかしたらこうつぶやいてる言葉とですね、そういうところがこうリンクして、 こう、どんどんどんどん、負のスパイラルに落ちがちなところに、こう、斜めの関係からですね、こう、入っていって、で、その方たちの声を聞いて、というような、そういう活動を語り場さんがされてるんだな、ということを改めて感じました。本当ありがとうございます。ありがとうございます。で、2020年からですね、このプログラムスタートいたしまして、まあ、今2年経ったところだと思うんですけども、 どのような成果がです、ね、生み出されているのかとか、もしございましたら、お願いいたします。はいいありがとうございます立ち上げ当初からでさまざまな研究者の方々にお力をお借りしていまして、あの効果検証もこう向き合っているようなところです。で現在、ですねあのその中で社会関係資本、そして文化資本、心の資本というふうに、あのこれまでもお話しさせていただいた、この資本たち。 それぞれにこのプログラムが寄与しているということが見えてまいりました。例えばですね、お子さんの変化というところから言うと、きっかけプログラムに参加したお子さんたちが、あの参加前に比べて、参加してからの方があの、信頼できる大人が増えたっていうふうに感じたあの数、人数というのが 24% ほど向上していたりですとか、学習観点で言っても、授業の理解度とか、学習時間っていうものが伸びたというふうに、まあ、伸びたり、理解ができるようになったというふうに答える あのお子さんたちがあの増えたっていうこともあの私たちは嬉しい結果だなというふうに思っています。あと家庭の全体っていうところで捉えるともう一つ心の資本で入れさせていただいたんですけれども家庭の状況が変わるとお子さんの変化するっていうこともあの私ものすごい嬉しいんですがここも結果として見えてきています。で具体的にはですね。 保護者面談の場で、えー、保護者自身がリラックスできたっていうふうに答えたご家庭のお子さんたちにこう、自己肯定感の向上っていうものを見たんですけれども、その結果としては向上しているという形で、こんな結果からもですね、私たち信じてきたこう先行事例みたいなものもあるわけなんですが、お子さんのためにも家庭全体を支援する大切さっていうものはあの感じることができました。 これが今の研究データみたいなところではあるんですけれども、ちょっとぜひ事例もお出ししたくてですね、あの保護者の方から、あとお子さんからもいろんな声をいただいてはいるんですが、一つご紹介をさせていただきます。このご家庭なんですけれども、はじめはですね、こう保護者面談の中で、毎回こう会うために保護者の方がお子さんのことを割とこう低く評価をしているようなご家庭でした。もう何でもできないんですとか、何やってもダメだと思いますとか、 あの、そういった形で決めつけというわけではないんですけれども、あの、ちょっと難しいっていうふうに、あの、ずっと捉えていたご家庭なんですね。でお子さんには発つ特性もおありで、その特性ゆえんの難しさっていうところに、あの、保護者の方も長らく向き合ってこられた。 のでだからこそこう他のお子さんとの違いを指摘される前にこうフォローするというかうちの子はこうだからっていうのを先に言おうとするとかある種こう防衛みたいな形で反射的に言葉が出るっていうのも感じ取れるような形だったんですね。そんなお子さんをこう子どものメンターそのお子さんについているメンターとそのお母さんについているペアレントメンターで双方でお話をしたときにやっぱりどうやらきっかけプログラムの中ではいろいろと頑張っていることがある。でそれは もちろん苦手とか得意とかはありつつも、すごく前向きに向き合ってるっていう状況がありまして、そこでですね、あのちょっとこのポジティブな状態をぜひお母さんにも伝えようということで、メンター同士で情報共有をすることにしたんですね。うん、子供の伴走者としては、あのお子さんがやっていることで、このご家庭はイラストを描くのが好きっていうお子さんだったので、なんかそれに向けた目標設定を一緒に立ててみようっていうことをして、でその目標設定、 がどういういいに進んでいるかっていうこともお子さんではなくてそのメンターが代弁する形で言語化してその言語化したものをペアレントメンターを通してお母さんにお伝えするっていうことを繰り返していたんですねでその結果としてやっぱり親子で話すとどうしてもこうひくしゃくしてしまうところがある程度こう第三者によってシンプルにこう伝わっていくでその中でお母さんとしてもあんなに何もダメだって言っていたんですけれども そのお子さんが描いた絵を褒めてみたとかある時にあの額縁をこう貼って入れたんですみたいな話をしてくれたりとかなんかそんな形で保護者の方も行動が変わってくるようになりまして結果としてお子さんすごく喜びましてあの最終的にこう半年とかで1回プログラムが一段落するんですけれどもその最後の日に向けて1ヶ月間かけて超対策を作るっていう目標を立ててはい自分からあの 目標を作るっていうことを や, やるっていう、これはお母さんもびっくりされてたんですけれども、そんな形でですね、親子ともにこう行動が変わっていたし、関わりっていうもの も, も変わったというふうに保護者が認識できるほどになったという、あの事例がありました。で本当にあの、さまざまな、ね、困難を抱えているからこそ、あの家庭ごとにこう視野が狭くなっちゃうっていう状況は仕方ない部分がありながらも、 なんかこう時にはこう自分たちをこれまで守ってくるために言っていた言葉が自分の首を絞めるような状況になってしまうということも往々にしてあってですねなんかそんな中で私たち伴走者が双方に入って紐解いていくといいますか双方のポジティブなところに光を当てられる成果につながっている部分だと思いますしこれが成果なんだというふうにあのしっかりと言い切れるようにこれからも頑張っていきたいなというふうに思っているところではございます。 以上です。す。ありがとうございます本当にこう心が温まるおエピソードというか、ね、聞けてすごいこうほっこりしました、本当にありがとうございます。 で、あの、授業のことをもう本当にがっつりお話しいただいてですねあい、いただきました。一旦、ここで、あの、授業のお話を区切りとさせていただきまして、ちょっと次のセッションはですね、富永さんにスポットを当てたいと思います。で、富永さんが、まあ、語り場で今お仕事されたですね、きっかけというのを教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。 これは自分のお話をするのすごく恥ずかしいなと思いながらなんですけれども実はですねあの私もともと子どものための保護者支援がしたいっていう思いがあの高校生くららいの頃からずっとありました、えー、私自身あの親子関係に悩んだ中高生時代がやっぱりあってですね、まあ、それはもう親にもすごく迷惑をかけたんですけれどもそういうもどかしい思いをしていた中で同じようなもどかしさをしているような子たちとあの出会ってですね でそんな同じ世代のその子たちと自分の状況というのをこう客観的に見る中で、いろんな親子関係に触れたんですよね。でえー、とその中で、ふとなんか大人も精一杯なんだなということにあの気づいた瞬間がありました。私たちも子供としていろいろと精一杯だけれども、こう大人も大人でさまざまな子供が見えていないような環境の連鎖の中で悩んだりとか、 でも悩んではいるけれども子育てにはこう責任を持たなきゃいけないっていうしがらみがあってだけれども相談できる人が近くにいるような社会ではなくてなんかそれをあのこう抱えているんだろうなっていうことに気づいた時があってすごい子供ながらにですねなんかそれってあんまり良くないような大人にとっても子供にとってもっていうふうに 感じたんです、えー、特に親子っていうふうに言った時にそのお互いのもどかしさや苦しさっていうものに気づけないからこそただ溝が深まってなんか下手するとこう家にいることも嫌になったりとか家にいることでお子さんが潰れてしまうみたいな子が生まれちゃうなっていうことを思っていてですねなんかこう帰る場所多くの子どもたちにとって帰る場所である その家っていうものが安心安全の場になるためにはやっぱり保護者にも支援を届けて孤独だとか不安っていうものを軽減する必要があるんじゃないかっていうのをずっと考えてきましたそんな仕組みをこう世の中に作れたら何か変わるんじゃないかっていうあの子どもながらにこう信念としてですね貫いてきたような形になりますでそんな中でもともとそういう思いがあったんですけれどもそんな中であのコロナになって当時私まだ前職に 別の会社にいたんですけれども、おうち時間というものが推奨されるようになったときに、この時間をどう使えるかっていうことが、今のお子さんたち、将来の大人たちにとって、ものすごく大きく影響するだろうなっていうのを感じていて、そのときにこうきっかけプログラムが立ち上がるっていうことで、いろんなどこにいてもこう学びにつながれる、しかもオンラインで、でかつ家にいるっていう状態をこう大事にしながら支援ができるっていう。この あのプログラムが立ち上がるということになりまして、もうこれがチャンスだと<笑>ここであの保護者にも支援を届けるということが少しでもできたらいいんじゃないかとうう思って飛び込んだというのがです、ねはい、私がここで入った経緯になります。ありがとうございます本当にその信念を こう曲げずにですね、こう一歩一歩歩んでいらっしゃるんだなと思いながらお話を伺いました。ありがとうございます。いや今日、語り場さんのお話聞かせていただいて、で、今、この YouTube 見てる方々がですね、どうやってこの語り場さんの活動にまさにきっかけがあるのかみたいな感じで考えられてるかもしれません。ぜひ、あの、どのように関わっていいのか、あちょっとお話しいただけると幸いです。はい、ありがとうございます。あの、 応援の気持ちが本当に何よりも嬉しいなというふうに思っている上でなんですけれども、もう例えば応援という形で言うとですね、あの、担い手として一緒に活動してくださることですとか、あとはご寄付の形で応援してくださるという方法もあります。でそれ以外で、例えばきっかけプログラムとしてお願いできるとしましたら、 すごくありがたいなというふうに思うのが、皆さんの周りにいる支援を必要とされている方にですね、プログラムを紹介いただくっていう方法が一つあるなというふうに思ってます。で私たちにとってやっぱりまだこう出会えていない本当に支援を必要とする方々が語り場を知って参加してみようっていうふうに感じられることは、とても大切なプロセスだなというふうに思っているので、もしですね、身近に私たちの支援に該当するような方が いいいいればそのの方にに私たたたちのこととをお伝えいただきたいなとい う, ふうに思ってますもしかしたらちょっとこれ見ていただいている方の中に応援っていう観点ではなくて例えばこのプログラム自体に必要性を感じてくださっている方がもしいらっしゃればですね是非「あのぜひあのきっかけプログラム」という形でワードであの検索をしていただくと私たちのプログラムのもうちょっと概要みたいなところも出てまいりますので、はい、なんかそんな形でつながっていただけると嬉しいなというふうに思っています。 はい、ありがとうございます。この YouTube のですね、概要欄に語り場さんのウェブサイトのリンク貼り付けておりますので、ぜひそこからクリックしまして、全体をですね、しっかり見ていただけると幸いです。いや、あっという間にあの、お時間が来てしまいました。本日は認定 NPO 法人語り場きっかけプログラムの富永瑞希さんをゲストにお話を伺ってきました。本当に富永さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございました。やけいさん。 第13回目、はい、本当にもう私も聞き入ってしまったんですけども、はい、さんいかがでしたかいや、本当にあの、今回もあの、最後に富永さんがこう、事例を語ってる時にですね、ものすごいこう、パッションが伝わってきてですね、こう、その誰かをこう、助けるっていうことだけではなくて、そこに関わる人たちのこう、ポジティブな気持ちっていうものがこう、どんどんどんどん育まれていくと、それがまた周りに伝播していくんじゃないのかなって、ポジティブな勇気はいただきましたね。本当にあの、役得でいろんなお話を聞いてますけれども、ぜひいろんな方に聞いていただきたいお話でした。ありがとうございます。